いいですねずっとね包丁が入るんですよはいどうもーコーケンテ哲ですはいということでですね今回はですねコケンテ哲さんが絶対しないであろうレンジを使った絶品鶏チャーシューを作っていきたいと思いますリュウジのバズレシピ じゃ材料紹介いきます。素材だけいきますね。鶏もも肉、えー、これね、300g から 330g ぐらいで、これね、常温にしたものです。冷蔵庫から取り出した、えー、すぐものものであれば、電子レンジに、えー、30秒から40秒ぐらいかけてください。そうすると常温に戻ります、ね、あと、唐辛子、えー、輪切りの唐辛子、えーと、1本の唐辛子でも結構です。1本分ぐらい、これぐらいですね。はい、あと、ニンニクが1かけ、はい、潰したものです。はい ということ で, ですね先ほどは嘘を言ってすみませんでした僕はコウケンテさんではなく料理研究家のジュウジでしただまされた方大変申し訳ございませんでしたコウケンテさん本当に申し訳ございませんでしたリスペクトしております、はい、まずですねえー、っとやっていきたいなっていうふうに思うんですけども鶏もも肉ですねはいこいつをですねちょっとねこんな感じでですね刺していきます、はい、フォークで刺すことによって鶏ねぎもも肉にですね火がねうまく通るようになるんでねできたらですね、えー、っとひっくり返してください、はい リバースしてていいただいてここもですね刺していきますでね、これね今別に、えー、下何も引いてないんですけど皆さんね何か引いた方がいいです机傷つけますんでね皮目に穴を開けるようにこういう保存容器収まり悪くても全然平気です、えー、平たくね入れていただければ全然平気ですはいこんな感じでさっきね潰しておいてにんにくがあるんですけども入れていきますはい、で、えー、なんだこれなんだっけなんだっけこれあ唐辛子はい、唐辛子を入れていきます調味料ドーンドーンドーンのはいドーンですね はい、といううとでお醤油です<笑>ならないんかい大 さ, じです、ね、大さじ2ですね、大さじ2ですね大さじ2ですねここにですねお砂糖ですね大さじ1と、まあ、半分ですねはいちょっとね甘めにしてますねこれねちょっとですね揉み込んで調味液をね、えー、っとこうなじませていきます熱も加えるのでその神経質にならなくてもいいんですこんな感じでね 三分半ですね。多分違った？はい三分ですね。はいラップして三分です。取り出したのがこちらになります。はい生っぽいところがあります。ひっくり返してください。はいこんな感じでひっくり返してですね、だいたい一分半から二分。はいですね、えー、ちょっとお肉が大きいので二分やります。じゃあグラスを入れてください。 なんだろう氷を入れてください氷にこのジョニー・ウォークーを全部入れます魂を注いでいきます魂を抱いてくれはぁ、あ、生きてるコロナに負けない今ねピッピ鳴ったんですがピッピちゃん5分待ってください、ねこのまま 蓋を開けずに5分ですよなんでこの5分やるかっていうと鶏肉にこの時間を使ってですねじんわりね中まで火を通すんですよそうするとね鶏肉がまあ柔らかいんですわ5分、えー、と放置が完了しましたので、ね、はいじゃあオープンはい、い, いですねもし余裕がある方はこのままね漬、えー、けておくとさらにこのシャーシューの中に味が入りますので 一晩ぐらい置いとい置とた方がが中ままで味染みすこんな感じですすねカットしていきます、はい、すっとね包丁が入るんですよ今回はねもも肉でやってるんですけども胸肉でも大丈夫ですただ胸肉はねちょっとね熱いので、えー、と時間を調整したりですねあとは、えー、ともうちょっとね厚さを均等にするために開いたりしてくださいね大体ね 1cm から 1cm 弱ぐらいの厚さで切っていくと非常に、ね、美味しいと思いますよお皿にねちょっとね持っていきたいと思います 中はね完璧に火取ってますよこれね。これはですねえっ、ー、とまだ出来たてなのでそこまでねえっ、ー、と中にタレが染み込んでないのでタレをかけて、えー、いただいてですねネギ、ね、ですね。まあ、ちょっと、まあ、上にねパラパラパラっとレンジ取りチャーシューの完成です。はいそれでですねできましたので食べていきたいと思います。いただきます。 きゅーいただきますたれタレをねつけながらねうん本当うまいね このタレはね、本当に美味しい。鶏肉のチャーシューって少しね、甘めの方が美味しいんですよね。えなので、えーと、砂糖ね、大さじ1半っていうあの結構な量入れて、甘めに仕上げてるんですけども、合いますね、これね。タレの味を染み込ませたら相当な旨さですよ。チンして、えー、と冷ましてる時にもう冷蔵庫入れちゃって、3日ぐらい全然持つんでね、作るきとしてももう、これ非常に優秀です。これ、何分かかったと思います ?10 分から15分ぐらいですよ。 電子レンジパネそのまま丼でもいけるしおつまみでもいけますしねラーメンのせたっていいですよ本当んあに唐辛子とにんにくの香りも聞いてですね取り臭さがねないですぜひやってほしいですよきく君に食べさせたやつなんですよコラボしたときによきく君も絶賛してたの食べてください慌てず5分ですね慌、えー、てず5分えー、っと小休憩を入れていきますああ あの皆さんはあの好きなことやってくださいね。僕はあの好きなことを や, やってます。はい、好きなことをやってますのでえ、皆さんも好きなことやってくださいね。何でもいいですよ。あのパズドラやってもいいですよ。